音がたいの時刻となりました皆さんいかかがお過ごしですかさて人生には突然降って湧いたような衝撃的な出来事っていうのにね遭遇することってありますよ ね, すよねいろいろもろもろだけどそれってシチュエーションいろいろあるけれどガーね漫画で言うとそうガーンとかね<笑>あとは顔に線が入るやつガーン <笑>っていうそんな時どう対処すればいいかって、まあ、そういうとさの時にその人の人間性とか出ちゃいますねでちゃうでしょうね、うん普段ね品よくしててもねなんかこうパニックになったりねギャーとかでヒステリックになっちゃったりねっていう人もいるしまあ今日はねそんなテーマでお送りしたいと思います。はい 早速参りましょう。ラジオネーム、モンちゃんさんからです。はじめまして、衝撃的なことがあり、ご相談をさせてください。結婚して2年が経つところ、子供はおりませんが、半年前、旦那が電車で盗撮していたことが判明しました。それを発見した時から、脳裏からその写真がずっと消えないくらい、かなりのショックを受けました。 発見してから、盗撮行為が悪化したら大変なことになると思い、発見してしまったことを旦那に打ち明けました。旦那は焦った様子を見せながらも、あの時は酔っていて勢いでやってしまったと言われました。二度としないで。 と、厳重注意をしましたが、今でも衝撃が離れず、またいつかやるのではないかと不安で仕方ありません。それまではすごく愛していましたし、信じたくないけど、事実なので受け止めなければならないと思っています。今後妻としてどのように対応していくのが良いのでしょうか。警察沙汰になる前に離婚するべきでしょうか。この現状が辛くて悲しいです。アドバイスをいただきたいです。 うん確かにそうですねどうしましょうかでもね、はい、これはね病気と考えた病気病気私はこの手のことはね病気だと思うんですんなぜかというと、うん、言っていた勢いとかは嘘だと思います う, うんあのー、でまたやると思います 病気だから。治らね。ならない限りはね、はい、やると思うんです。で、けれども、そこで、だから一番いけないのは感情的に、そんなことをやる旦那が気持ち悪いというふうな思いでいるとしたらば、それは感情だからいらないです。はい、それよりも、この人の病気と対峙していけるか、ということが大事。だから肉体のののの病病気気とと同じでこの方の場合はちょっと別の病気を持っ別ているう してこれから生きていけるかというところなんだと思うんだけど、なぜかというとねこれはね確かに写真を撮るという行為がいけないです違法だしでそこをもんちゃんさんが気にしているとしたら私は気にするポイントが違うんです法を犯すということができる人ってことの方が怖いなと思います あの男性なら誰もが、うん、あのエッチな気持ちありますよ。うん。ねうん、盗撮願望もあるし、うんうん。ね。まあ女性だってもしかしたらエッチな気持ちあるかもしれない。けど、本当にはやらないし。地味やらないですね。ね。このね、本当にやるのとやらないの違いって狭まってすごく大きいんですよ。一線を超えてしまうそうなんですよ。すねうん、これ大きいんですよ。うんうん、一線を超えてしまう人は病気。はいはい、普通、一線超えないんですよ、はい。妄想で終えるんです。うん ね。そう。だけど、この方の場合は一線を超えちゃうという。超えちゃうぐらいその気持ちが強いってことですね。強いっていうか、まあ、病気を持ってる。病気を持っちゃってうん。自分を抑えられな い, れないという、うん。ということは、これは、あの、やっぱり、 例えばそういうカウンセリングを受けるとかっていうのも心理カウンセリングとかね受けるというのも一つだと思うしやっぱりそういったことをこう反省文とか書いていただいたりとかいろいろねその反省文っていうのはモンちゃんさんに対してだけじゃなくてそういう自分をこう見つめる うん、という内観書をねちゃんと書き綴っていただいて、うんうんうん、であので次あったらば離婚ですよっていうことをするべきだと思うんでここでただね感情的にパニックになっちゃったりするのももんちゃん違うと思うんですよ、ね、気持ち悪いとか不潔みたいなっちゃうと解決できない問題になっちゃうと、うんうんうん、そ, うそうじゃないと思うな放火すかどうかなと思うんですよ、うんうんなるほど ね、えー、分かりますわうん、うん、だからそこを病気としてどう捉えていくのかと、うん、いうことでもね損傷とかそういうのと同じってことですねそうだってもうこれだってね、うん、もんちゃんさんが通報したらば逮捕ですよもうんまあ、犯罪を犯してんそうですねうんそういうこだだから反省とかをちゃんとするというその治療と反省うん、うん もう万が一の場合、まあ、なかなかそこまではできないと思うんだけどもう一緒に夫婦で警察へ行ってこの人はこういうことをしましたっていうのも大事かもしれないある程度けじめをつけなきゃいけないかもしれないですね、うんうん、何かしらねそ う, ね、はい、そうと思うんです、ね、けど、はい、衝撃的でした衝撃的でした自分の身に起こったらどうかとかね、うん、そう考える確かにじゃあ次行きましょう、はいはい、続きましてラジオネームアンドレアさんからです 私は付き合って2年目の彼がいます。お付き合いは彼の一目ぼれから始まりました。アメリカと日本の遠距離ですが3ヶ月に2回ほど彼がこちらへ来てくれるので会うことができています。私の家族も彼のことを知っています。私の気持ちは結婚して老後も2人で穏やかに暮らしていきたいと強く思っています。しかし大きな壁があります。 彼から直接聞いたわけではないのですが、SNS で調べたら彼は教えられていた年齢よりも実際は9つ上で、誕生日も嘘でした。 こういう関係をたどっていくと、海外に子供がいました。奥さんとは離婚しているかどうかわかりません。破局につながるのが怖く、調べたことを知られたくなかったため、直接聞くこともできていません。ただこんなに嘘や隠し事をする割に、遊ばれているとは思えないほど、とても大切にされていると感じます。時間を作ってわざわざ日本へ来てくれていること、私の就職先や進路を親民になって考えてくれたり、私がアメリカへ行く際の 飛行機やホテルもすべて手配してくれます。デートでもすべて彼が支払いもしてくれます。最終的には、きちんと二人で話し合いをしてクリアにしてから結婚なり結論を出すべきだと思うのですが、結婚の話も出ていない今、交際を続けていることにモヤモヤがある。また、SNS で知ったことを聞く勇気が出ないことについてアドバイスをお願いします。というね。 ことでございますがま、うんうん、あこれは簡単ですな簡単だんだんで す, 簡単ですうんあのこのアンドレアさんが悪いほら、うん、アンドレアさんが悪 い, が悪いあ、そうですかうん。だってさいや現実やってることはその彼がねそういう不義理な人かもしれないよ、うん、はい。だけれどもそれをちょっとほっきりさせればいいじゃないだけどこの人身の保身ばっかり<笑> 要は自分の幻想の中に信じたくないんですよ。事実を。だって、それでこうもしてくれる、アームしてくれる、ね。そんなの嘘でもできますよ、女の ねこそんなもん世の中の愛人なんて人はみんなそうじゃないですか。3ヶ月にら回程度ですもんね。そう。でいて、物質的価値観でしょ、うん、だ、だってこれ、飛行機代やホテルも手配するもう物質的価値観じゃないですか。ね、物金とかなんかしてくれるのが嬉しいって言ってる。うん、ねただこれって、あのー、なんか、あ、その相手が、彼が悪いと言っているかもしれない確かに彼も悪いのかもしれないけど、はっきりさせればよくて。うん、で、それが分かったらさよならでしょ、うん、この人身の保身ばっかり。 自分の幻想の中でいて都合よくやっていきたいっていうことで、魔法はありません、私に。だからいい加減大人になんなさいっていうことですね。このままでいったら全然不幸なのに決まってますよす。ダメですよ、当たり前ですよ。もう今日はもうね、デヴィ夫人バりにバツバツ言いますよ。<笑>うん、ああ、だったダメですよ、っていうね。<笑>じゃあまあ、アンドレアさんは、うん はっきりさせろと、うん。だってこれじゃあさ、なんか物金にこびてんの、うん、なんかしてくれる、してくれる、してくれる、してくれる。恥ずかしくないこのしてくれるから、してくれるから、してくれるから、してくれるから。してくれるからね、でしょだから、嘘でも何でも聞けないし、信じたくないし、とか、知らない勝手にやってなさい。でしょだから、本、デ夫人がそう言ってます。そう、デヴィ夫人が、<笑>で、デヴィ夫人が言ってます。<笑>言ってないですよ、僕は。<笑>ねえ。だから、いや、 本当にね、親民だって言うなら別れなさい。てか、はっきりさせればいいじゃない。ていか。だって別に今結婚の話も出て出てないじゃなくて、こういうの知ったんだったら聞けばいいじゃない。どういうことなのって。だから、アンドリアさん、これを機会にちゃんと学ばなきゃいけないってことですか、ね、そうですよ。そうですよら、誰と付き合っても同じことですでもね、こういうアンドリアさんはね、絶対ね、そんなことない、そんなことないってずっと行くよ。これ、だだ ぶ, んぶら下がってるだけですよ。 うん、そん。そんな媚びて愛されてない媚びてぶら下がってって意味ないんですよそんな自分を売りやすいにせんなざけんなそうですね、はい、それではアンドリアさんに捧げますアベマリア6月生まれの方にお誕生日おめでとうのことたまをプレゼントするコーナーです さて、いつね、メールご紹介しましょう。ラジオネーム、アルプスさんからです。いつも楽しく拝聴させていただいています。今月は私の誕生日です。結婚して4年、夫から誕生日プレゼントをもらったことがありませんでした。毎年なぜくれないのか。庭のお花を摘んでプレゼントしてくれてもいいのに、と言い続けた結果、サボテンの寄せ植えでした。<笑>あんなにリアクションに困ったプレゼントは初めてで嬉しいのか、自分の気持ちがわかりませんでした。 なので今年は「誰も寝てはならぬ」を練習して披露してもらうようにお願いしました結婚してから初めて自分の誕生日が楽しみでウキウキしていますなんかこれでちょっと一つ間違えたいじめ<笑>オペラ好きなんじゃないですか、ね、オペラ好きなのかなきっと違いますか、ね、あだって誰も寝てはならぬの相当難しいからじゃあ歌いて ね、相手は歌勉強してんからああ そ, うかそうかもしれないですねねえな、うん、かなかだってそんな上出ないよ<笑><笑>専門的な専門的になっちゃった<笑>これ難しいよねビンチちーローとかで大変だと思うよねえだけどまあ楽しみでいいですね、はい、そんなことが大事男の人っていうのはさ下手くそだからねみんなね照れやだしということで紹介しましょう ともみんさん、パワフル幸子さん、いちままさん、ゆっちょさん、あんさん、はとさん、犬大好きさん、高橋まさ子さん、ちいちゃんさん、ほのちゃんさん、よしひこさん、ミントさん、ちいさん、ゆみいなさん、なの花さん、みわアンジェリークさん、双子座の女さん、みかちんさん、 浜大さん、リボンさん、ヌテラさん、恋は水色さん、レイさん、チャミさん、鈴江さん、ユウスケさん、ダッキョウさん、マチャゴンさん、ゆかりさん、グレートノーザンさん、ナナさん、永遠のパズルさん、サチコさん、ウミネコさん、岡田イオさん、アメ女さん、アルプスさん。6月生まれの皆さんは、気高き正義感の持ち主。 正義の目で自身と社会を照らしてください6月前の皆さんお誕生日おめでとうございます突然訪れる困った時のお守りは理性です江原博之音語り そろそろ若いね時刻ですが、もう一度紹介しましょう、はい。ソラさん、18歳の男性の方です。はい 一年前の共有ホールでの江原博之バリトンリサイタルで初めて鑑賞して僕はオペラがすごく好きになりました。おおありがとうございま す, すい。そして江原さんが歌っている CD も購入し疲れた時に聴いています、うん。ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今度ある、えー、オペラゆうずるも見に行けたら見に行きたいです。江原さん大好きです。あ、吉田さん、吉田さんも大好きです。<笑><笑>その、あってつけちゃう と, と, と, とつ、とってつけたみたいになっちゃうからね。まあまあ、ねいやあい、ありがとうございます。まあそういうきっかけでね、まあオペラ とかでも18歳でって大変だと思うけどそろそろ発売ですかそうなんです、うん、6月の30日から一般発売になります、はいえー、埼玉の和光東京そして大阪とね、はい、全5公演という風になっておりますのでね是非、はいえー、ねあの、えー、これもあの番組のホームページで確認をしていただけたらというふうに思います公演は10月の27日が埼玉11月の7日8日が東京国際フォーラム C です、えー、そして11月の17日 17日18日が大阪森の宮ピロティホールとなってます、うん、素晴らしい歌手たちが出ますのでね。ぜ ひ, ぜ ひ,、えー、ぜひね、聴、えー、いてください。そして私のね、えー、アルバムもどうぞよろしくお願いいたします。ますえー、この番組のすべてのお便りは東京 FM のホームページからご投稿お願いいたします。たくさんの応募お待ちしています。